ステップ2、光検出。ビームスプリッターの上で。そしてこれが例にしたいと思いますけれども、単一の格子を入れて、それの波速、それのウェーブパケットがビームスプリッターに当たると、この出力にと3の4とはどうなるでしょう。そしてこれが数式的には書きたいんですけれども、 A83、A84 イコール、この S の演算子、RT、t r けるこの a この1の入力なんですけれども、そしてこの2のインプットのところには何もないから、それが0と書きましょう。そして、交換子の条件としては確認したいんですが、 a t s a a-hat-san d a g g e r イコール、この場合にすると、これを入れていくと、R 字乗、A81、A81dagger、そしてこれが1になりますので、これが R 字乗になるんですね。この場合にすると、これが、まあ必ずこの交換子が1にしなければなりませんので、これがバツになるんでしょう。これが合ってません。そして、 この書き方は何かはダメですね。まあ、どうやって解決するのか、それが、このところには正しく書いてないので、それが問題になってるんですね。で、このところには0を書くことはそれが間違いですね。それができません。そして、これがどうやって直すでしょう。まあ、こっちには その0じゃなくて、これが0 ket に入れるべきですね。これが vacuum state、真空状態なんですが、インプット2としては0 ket2 にはなりますね。そして計算すると、a hat3、a hat4 equal t rtt minus r×a hat1、a hat2。そうすると、まあ計算すると、a hati、a hatj dagger の 交換値イコール IJ ルそしてこれが1になる場合がありますので、これが合うんでしょう。そしてこれが、この書き方が合います。すると、これが、インプットの真空ステートは必ず忘れるべきですね。で、えっと、検出の場合なんですが、このディテクターにはどうなるん で, すでしょう。そしてこれが、まあ、ψ イ, インの状態は、 ががそれが1ケット、0ケットになるんですが、そしてそのディテクター の, の W ファンクションで書くと、これの S、これの感度なんですが、かけるこのベクトルの絶対値の事情になるんですね。で、この E3 プラスかけるこの PsiOut は重要なんですが、この PsiOut の, の計算手法はまだ見つかってないんですよね。まあ 一つのいいことなんですけれども、こういう数式は使えるんですが、これの何かのオペレーターとしては、その O のオペレーターとしては、その O の出力、O out の平均値、イクールそのインプットの状態、まあ、それが挟んで、それが O in になるんですね。その O in がそのインプット状態の演算子と、とそのインプットの状態になるんですね。 そしてこれを使って、w1 イーコール S 大文字エプサラン1事情と、先の表現としてはこれがインプット条件だとその演算子になってるんですね。そしてこれがダブルバーになっているので、これの絶対値の事情なんですが、中には、 ket1, ket0, それがそれのインプット状態かけるこの rA81 プラス t a hat 2そしてこれを計算するとこれが sr 事乗大文字エプサラン1事乗になるんですねこの大文字エプサラン1のなんですがこれが単一更新の電波の振幅ですねそしてこれがディテクター3のところには そ計算する確率を計算したいんですが、それが P3 と呼んで、お文字の P なんですが、今回にはこの P は Probability で確率です。それが、エータ R 事情になります。そして、ディテクトリー4には計算すると、A84 イコール、まあ逆の方には、TA81-RA82。 そして計算すると、これも ST 事情、エプサラン1の事情になるんですね。そして P4、国定測定する確率がエータ T 事情になりますね。そして、両側には、ディテクトする場合には、の確率も計算したいんですが、それが W2 の関数になりますね。そしてそれが S 事情、 E3 プラス E4 プラスこれもプサイアウトの絶対値の事情ですがそうすると こ, れこの表現には書き直してそれが入れてそして W2 はこの長い表現になりますねでこれが S 次乗エプサラン1の4乗そしてこれの絶対値大きさの事情になりますがそれが ra1 t a2 かける t a1-rt ra2 そしてこれが12にしてそれが s ジョ r 字上 t 字上 ε14 乗, 1, 4乗まあ a1 a1 ゼ0になりますからこれがまあこの演算子がつけるとこれが A hat 1の0、これが0になりますので、これが0になるんですね。そして、このダブルディテクションイベント、両方のディテクターには格子が当たる確率は0になります。まあ、それが安心なんでしょう。これが単一の格子 な, なので、両側にはディテクトすること の, の確率が0になります。そして、それが、 両側にはこれがコインシデンスの場合にはこれがあり得ないので、それがありがたいことですよね。そしてこれが単一の格子とそのビームスプリッターに当たって、それの検出の確率の計算する手法でした。